えー、普通に撮影してると見せかけて、バリバリ人狼やってます。太郎です。はい、ということで、今回の動画はですね、あ、またまたちょっとマスクさせていただいております。まあ、コロナでも何でもないんですけど、とりあえず、今回はね、皆さん、あの、整形ってしたことありますでしょうか整形の中で特に多いのが目だったりとか、まあ、人によっては脂肪吸引だったりとか、包丁だったりとか、 成形ってたくさんのね種類があるわけなんですけれども鼻ってあるじゃないですか鼻の成形って実際その手でも直せるっていう事実が鼻のコンプレックスというか鼻が豚っ鼻みたいなワシ鼻とかそういう場合の鼻って意外とね毎日。 ととととあるるるこここをし続けることによって直すことができるのできの今回そちらをね、紹介したいと思います。で、どんなことをするかと言いますと、最近ね、最近ちょっと太郎がやってることなんですけれども、今、まあ、こんな感じなんですけど、基本的に鼻はこんな感じなんですけど、で、まずやり方としては、なんかの動画で見たんだけど、Twitter かなんかで見たのかなわかんないんだけど、めっちゃイケメンの男の人がやってたマッサージ法なんだけど、マッサージっていうか、強制法 強制なんだけどまずこう、鼻があるじゃん鼻があってここって軟骨があるらしいよ軟骨軟骨って結構柔らかい骨だからそのここら辺の骨と違って矯正しやすい柔らかい骨だからこ う, こう太くなってても曲がりやすいってことでその軟骨をちょっとずつ矯正していくみたいな技法なんだけどまずこう組みますでこことここで同じくらいの力でこう 押すすっいいと思いいいちょととと痛くら思ます大事なのが同じくらいの力でやんないと片方だけグンってなったりこういう腹になったりするのでちゃんと同じくらいの力でやってください。 これまで1ヶ月くらいやると効果が出るらしくてどうですか今1回やったけど変わんねえかさすがに変わんねえかはいそんな感じなんですけどっていうマジでただそれだけの動画ですだこっからは何をつないでいこうかなっていうところなんですけどまあまあそうだそうだ そ, そのこのこれをやってた人は、まあ、半年くらいやってすごい自分の理想の腹になったって言ってて鼻の高さ的にこれをやることで こうやっぱ鼻も高くなるし、わしばも改善される、わしばというか、豚鼻腹も改善されるんですよ。まあ、ある意味、矯正なのでね、矯正。まあ、人工的な矯正なので、ちょっとね、気になった方はやってみてくださいっていうお知らせでした。めちゃくちゃ簡単な動画。<笑>ふざけてないしまあこんな日もあってもいいじゃない。ラップでした。<笑>僕の楽しみは